皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年7月30日、今日の日替わり討伐はこれをやっていました。せっかくなので、10周年記念のメタルフィーバー香水をかけてもらいましたが、これがすごくやばい代物でした。本当に結構な割合でメタル系モンスターがついてきます。今回は特訓モードで倒してましたが、はぐれメタルは特訓スタンプが15個ももらえるので、かなり美味しかったです。 このバトルだけで特訓スタンプが53個ももらえてしまいました特訓元気玉を使うことでさらに大変なことになるのではないでしょうか次は街角掲示板の10周年記念特典についてのお話です10周年記念おひねりの他にも特典がありますなんとトップ10掲示板の記事一つ一つにいいねをつけることで毎週最大10枚の福引券がもらえてしまいます 私がこれに気づいたのは先週のことだったので、バージョン 6.2 の最初の週の分をもらい損ねた気がしてなりません。毎日の掲示板の方でも福引券がもらえますので、忙しい人は超便利ツールでいいねをつけましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。